はい。徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、前回ですね、私の YouTube チャンネル登録数が1000を超えてですね、無料キャンペーンというところで、えー、僕が以前、えー、有料で販売していたですね、腰痛、雑骨、神経痛を自宅で根本改善、えー、DVD の YouTube 版がですね、えー、無料公開されておりますので、えー、前回のですね、 1000名突破キャンペーンという動画を見ていただいてその説明欄にですね、えー、その URL がメールアドレス登録すると、えー、その動画が送られてくるようになりますのでぜひご登録いただければと思いますはい今日もですね、その腰痛改善のヒントアイデアをお伝えしていくんですけども、えー、なぜですね、いつまで経ってもその腰痛が治らないのか、えー、大体ですね、やはりこう痛みがある部分ですね で例えば腰だったら年が、まあ、単純に腰が痛いお尻が痛いとはお尻が痛いと、えー、いうふうにです、ね、その幹部ばかりを見てしまうと、えー、やはりですねあの大体その幹部だけ見て治るのであればもうすでに治ってい る, るはずなんですねそこばっかりはやはり刺激していると思うんでただ、治らないというところはもしかすると別に原因がある可能性が高いと、えー、そうなった時にどこを見ていくのかというのはすごく重要なんですね。 で私がですねもう必ずと言っていいほど見ていくポイント、えー、お腹お尻はもちろんなんですけどお腹お尻っていうのは絶対見るんですけどもあと肩甲骨っていうのをよく見ます、肩甲骨なぜ肩甲骨を見ていくのかあこれ骨骨くんですね骨骨くんがいらっしゃるんですけどもあの、まあ、こう腰椎、例えばこの腰のですねこの腰部分の、まあ、この動きが例えば悪いと。 えー、特に腰を反った時にこの腰椎部分がこう詰まって痛みが起こったりとかあする場合ですねあのー、脊柱っていうのはですねこれ一つの棒なわけなんですねこの一つの棒なわけなんですよ腰椎胸椎頸椎っていう風にあって実際にですね、えー、あなたこの腰胸腰胸首っていう風にあるんですけどね あのじゃあどこからが腰でどこからが胸でどこからが首なのかっ て, え家ってみ見てわかるのかっていうと絶対にわからないと思うんですよ。よなぜかっていうと、このついこというこの骨っていうのはです、ね、一つ一つの積み重ねでできているんですよ。なので、言うと、一つの柱なわけなんです。なので 実際この首の動きが悪くなっても実は腰椎の動きも悪くなるこの胸の動きが悪くな胸椎の動きが悪くなっても腰、えー、に負荷がかかるとなのでこの全体的にこの背骨の動きを良くしていく必要があるんですねじゃあこの背骨があー動かしにくくなってしまっている原因としてこの肩甲骨っていうのが1つ挙げられます、えー、なぜかっていうとこれ肋骨っていうのがありますねこの肋骨でこの肋骨っていうところにこの肩甲骨がついていてまたここから腕がぶら下がっているんですねこの子よく 腕が取れちゃうのですでに外してるんですけどもあの肩甲骨はどうしても私たちの目っていうのは前にしかない、目の前にしかないですねなので大体何をするにしても前の作業でしかないんです、例えばデスクワークでもそうだし家事もそうだしなんでお仕事って何か書くって言っても前、前、前って言ってこう肩甲骨がどうしても張り付いてしまうんですねこう前の動きなのでなのでのでこ肩甲骨をです、ね、実はこう剥がしてあげないといけないんです。剥がしてあげないといけないいいとけ あの子どもとかってなんか羽みたいになるイメージ分かりますかね、赤子ども。子供っていうのはこの肩甲骨がパカーっと浮くんですけど大人っていうのはこう時間とともにこの肩甲骨周りの筋肉が張り付いてしまって、えー、こういう感じですね。この前前前でで猫背でこういうい風になって 首がこうすくんでしまうようよな状態なると当然腰周り全体的にこう丸まってですねこの背骨自体のゆがみっていうのもできてきますしこの肩甲骨が硬くなることによってこの肋骨との動きも悪くなるそうするとこう当然ついてるのは胸椎ですからここの動きが悪くなると実際に首も腰も動きが悪くなるとなので腰痛にも肩こりにも背中、背 全てにですね実はこの肩甲骨には関連する可能性が高いんですねなのでえ実際にです、ね、あなたがいつまでたっても治らないですね腰痛であったりとか首肩こり、まあ、全部ですねえっていうところにお悩みなのであればこの肩甲骨を動かすっていう意識を、えー、持っていただきたいんですねなので実際にこの肩甲骨の剥がし方っていうのをですね何回かに分けてですね実はケア方法をお伝えしていきますのでぜひです、ね、次回もご覧いただければと思います はい。えー、それではですね、動画をご覧いただき、ありがとうございました。